トロッコ問題っていうんですけれどもはい線路があって y 字路にいまますす、はい、人が線路に縛られもう、はい、片方の方には1人が縛られてるはい電車はほっといたら5人の方に行く、はい、5人の方にその電車は行っちゃうんですでもあなたがレバーをすることで1人の方に行っちゃうんですけれどもはいあなたはレバーを引きますかちょっとわからないですあの 死んじゃうということですか。死んじゃいます。一人が死ぬか五人死ぬ か, か。そうです。どっちを選んだんですか。五人助ける ま, ます。じゃあ、はい、レバーを引いて一人を。はい。自分の意志でレバーを引いて一人が死ぬっていうことをするということですね。はい。はいはい。今日私はレバーを引かないです。 1人っていうよりも5人っていうよりも私自身がそこに手を貸すっていうことができない5人のために1人を殺すか1人のために5人を殺すかその2択しかないそれがトロッコ問題だでももう一つ答えがあった 私の名前は松田明ビッグブラザーを頂点にする一党独裁体制の全体主義国家オセアニアの一般党員だ心理省記録局で文書改ざんの仕事をしていたしかしある日突然抜き打ちの詐欺を受けたビッグブラザーは二重思考という考え方を国民に強要していたそれは嘘を 真実と受け止めることができる能力のことだ私は洗脳が完了していないことがバレてしまうことにずっと怯えてい た, だあなたを見てる民主主義国家ユーラシアとの国境紛争が激しさを増すにつれて全体主義に対抗する反政府劇だ両山脈が内乱を起こし始めたさらに突然変異した 悪性コロナウイルスが世界中に蔓延しユーラシアで開発された新型ワクチンが闇ルートで流通し始めたその情報源を突き止めるためにビッグブラザー直属の思考警察は潜入捜査を開始した同時に大規模な道徳査問会を連日のように開催しそこで反乱分子と判断されたものは最底辺のヒエラルキーとして にに隔離されることになったビッグブラザーは彼らのことをボトム・プロールつまり最下層市民と呼んだ。 私が送り込まれた留置場101号室はまさに前時代の人間臭さが強く残る者たちの吹き溜まりだったあんたさ本当はお坊さんじゃないんでしょこの部屋監視されてるの扉に近づくと警報が鳴る。 あんたのン会私も見てたわよあんたさゲリラの量産博だよね誰だ貴様五条楽園の雑居ビルが至高警察に焼き討ちされた時があったわよね私その時ユーラシアの兵士たちを何人か手術したの あんた、その時オペ室に入ってきたでしょ。近づくな、やぶいしゃべなんなのよ。You are not really pure Japanese, right?Don't be s i l l y b i g brother is watching you! 味方を増やしておいた方がいいわよ。何のつもりだ新型ワクチン。 持ってるのこんにちはお二人も振り分けられてこっちに来たんですよねあっちに通された人たちとは扱いが違ったわよねそうでしょおかしいわよね私たちの何がいけなかったのちょっと近づかないでコロナがうつるミポリンさん あの、覚えてらっしゃいますかほらアートビートライブって番組であバイオリニストの諏訪さんまさかこんなとこでお会いするなんて超有名ユーチューバーともと近いイドルかあなたにわかる一体この101ボスって何なの変ですよねあの人たちサモン会の時は優しかったのに突然邪気になってでしょ これまでとは状況が変わったのよ悪い意味でね入った瞬間になぜ私がここに来たのか理解できたああのアセクシャルの人無性愛アセクシャルです、うん ないということです。あなたまで、あなた役人さんですよね。私たちとは身分が違いますよね。あなたならわかるわよね。この部屋。監視されてるの。監視する必要がないんでしょう。多分ここは一時的な留置所ですよ。留置所？あなた心理省にいたんでしょう。一体何やらかしたの？ 多分この後全員がオフリミットに装置されて隔離されるんだと思います噂は本当だったんだ噂オフリミットって何話しがいにしていた動物たちを檻の中に放り込むってことよ多分皆さんが自分という一つを第一に考えていたからだと思います自分という一つ一緒にしないで私は他人の命を いくつ所詮金に目がくらんだやぶしだろうが全部バラさよ私も違う私は人に夢を与えているわたくさんの人にたくさんの夢を与えてきたわ彼女たちには知るよしもないああうっざこの辺り全体がユーラシアの攻撃目標になっていることなんて 三五郎さん私たちはもう戻れないってこと由美子さん僕ら何も悪いことしないでしょだから大丈夫粘土作家と珍獣屋あんたたちは恋人同士まさか芸術祭で知り合っただけですよ友達ですよ友達芸術ね天海さんさっきからずっと黙ってるけど なんでここに入れられたのか思い当たる節でもあるんですか何もないですよ真面目にうなぎ屋を経営していただけですようなぎ屋ねああそういう俺はタブロイド紙の記者であなたたち3人と同じ社会を回すのに絶対必要な人間ってわけじゃないそれはわかるところがどうも腑に落ちないんですよねオウミさんあんた今は旅館の女将だが 元々は市民警察の腕利きの刑事だ新藤さんあんたに至ったら現役の刑事だろつまり市民警察だろうが何だろうがこうやって放り込まれるってことだあんたら二人は過去に何かビッグブラザーが気に入らないことでもうんしでかしたんですかなんであんたに尋問されなきゃいけないのよ昔私の関わった事件でありもしないことを記事にしたのよーく覚えてるわよ人をたぶらかしてばっかりで。 お前さんなら最下層市民になっても誰も文句言わないでしょうね<笑><笑>俺は大衆が求めてることをそのまま書いてきただけですよでも今はそうも言ってられない本当のことを分かってないとこれから先手の打ちようがないですからねそんなのどうでもいいわ私には作りかけの大事な作品があるのとにかく私は家に帰りたいの 子さんの粘土細工ってガラス細工みたいで素敵ですものねでもビッグブラザーはそういう余計なものは嫌いなんだろうな余計なものど道屋に言われたくないわ<笑>どこかきなさい もしかしたらこの中に一人思考警察がいて誰かが何かについてボロを出すのを待っているのかもしれないそれは例えばユーラシアから流出した新型ワクチンが反政府組織の間で出回っているそうね思考警察が血まなこになって捜索しているという噂を聞いたことがあるほら なタブロイド誌にもよく書かれているじゃないそういえばこれまでのワクチンは生産を取りやめたってニュースで言ってた副作用で性格が反転するんだって性格が反転新型の方は副作用もなく有効性は 95% ビッグブラザーがその情報を全くつかめていないことに激怒しているようねいつもそうやって 戦争が始まるのでちょっと待ってこの中に思考警察が紛れてたらどうするのこんな話を聞いてたら最下層市民として送り出されることが決まってる人達に思考警察を送り込むなんてありえないですよもう審判は下ってるんですあんたもどうなのよって感じよねかわいそうにな一般党員から最下層市民まで2階級も転落して これまでの記録も全部なくなっちまうんだもんなあのこんにちは 市民警察って言っても党の人間じゃない私もあなたと同じ市民よビッグブラザーが私たちをどうするつもりなのかもわからないのわかるわけないでしょうあんなやつの考えてることなんてビッグブラザーを見たことあるんですか私にも若い頃娘がいてねある日突然いなくなったまだ12歳だったほら よくあるあのビッグブラザーの神隠しそれから諦めずにずっと娘の行方を探しているんだけどね娘さん洗脳されてしまったのかもしれませんね私の心は絶対あんなやつには奪われない人間っていうのは嫉妬くくりいなんてできるもんじゃない人間にはそれぞれ人生がある人生もいろいろ そうでしょつまり人間らしい人間が最底辺の扱いを受けるってことなの近江<笑>さんあなたは人を憎むのではなく罪を憎んでいました実はそれが私の警察官としての礎なんですありがとうごめんね あなたのお父さんはとってもいい刑事だったなのに救えなかった私が殺したようなものなの父のためにいろいろ力を尽くしてくださったことをちゃんと存じ上げてますとても感謝しています あんた発熱してないわよね検査はとってますからでも私なんて検査してもどうぞ大丈夫ですよ濃厚接触はしない方がいいですよコロナウイルスが次から次へと変異していることを忘れないでください私たちは動物じゃないわ人間でしょ人間は怖がるし弱いものなの遠く<笑>から酒になりして 人を愛する気持ちをなくしてしまったのだってアセクシャルだものあちらに座りましょう<笑> 覚えてませ ん, あ, あ, あ, ん時のあの中途半端にビルの2階から飛び降り自殺しようとして顔面骨折した。 すみませんあんたますます裏ぶれたね元気にしてましたか私なんか助けてくれなくてもよかったのにあ、そうだ亡くなった旦那さんに引き取られたちっちゃい娘さんはどうなったのまあ戻ってくるわけないだろうけど すするるる人人ももいいれば優しくする人もいるそして依存する人も人間はそういった個性や違いを持ち寄ってお互いに近づき共に生きてきた。 開けるとまずいかもしれないこの建物 の, の外は悪性コロナが蔓延してるんですうわ残念だけど万事休すねいやそんなことないでしょう誰かワクチン持ってませんかワクチンがあれば外に出られますよね新型ワクチンだったら最高なんだけど そ, そんなもの持ってるわけないでしょう 私は世界中を旅してきたの旅を終えて初めて気が付いたの庭にある小さな葉っぱに落ちたたった一滴の雨粒にも全世界の慈しみが映り込んでいることにこの世界は最初から大きな慈しみに満ち溢れているのよ慈しみだからリオさんこんな時だからこそ。 みんなを信用してみんなと協力し合って人間なんか信じれへんから戦争を起きるんじゃん信じれへんからこんなふうに隠れされてるんやないかあんたみたいなんも犠者言うねん喫色ある裏声つこて人生くらかして有名なったんちゃうんか何が慈しみやねんそのお花畑の土田が勝ち合ったるかンドレ<笑>うんどれ命が 輝いているミポリンこのヤブしさの肩を持つわけじゃねえがあんた間違ってる見境なく誰でも信じるなんて無理だ何その疑いの目は新型ワクチンなんか私は持ってないわよ<笑>警察ならほら 証拠品とか麻薬とかを着服するのと一緒で何そこのご時世だ魔が差すってこともあるんじゃねそんなこと私がするわけないでしょ<笑>すぐ向きになるだからこんなとこに放り込まれるんだよ人を憎まず罪を憎む<笑><笑>本当かよビッグブラザーがあなたを見てこの野郎やめろやめろ離せ刑事さん離せ暴力反対 人を憎みまくってるじゃなんだとでも分かったやっぱりあんた思考警察じゃなさそうだ試したのかよ<笑>次は誰を疑うつもり天海さん道徳査門会であなたは5人の命を救うために1人の命を犠牲にはできないって言いましたよね今日私は電話をへかないですそう答えたのはあなたと この暴力刑事の進藤さん、二人だけだ。いや、落とさないんです。俺はね、何かが最初から仕組まれてたような気がするんだよね。思考警察にとって、あのトロッコ問題の質問は、リトマス試験士だったのかもしれないよね。もう、だいぶ出ずに、わかりやすく言えビッグブラザーは全体主義者だ。一人より全体が大事。全体のために一人を犠牲にしろと、洗脳するんですよ。 それに相対するように、量山迫は数よりも一つ、つまり個人主義をスローガンにしてる。量残迫反政府ゲリラのことだよ。じゃあ、この二人だけを隔離すればいいんじゃない私たちのトロッコ問題の答えが望まれた答えだったなら、私たちは関係ないでしょ ?5 人助けますけ。じゃあレ、レバーを引いて1人を。はい。はい 自分の意思でレバーを引いて一人が死ぬっていうことをするっいことですね、はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはですなんて言えませんよね新型ワクチンの流通ルートが闇に消えはのだけはいけたいからはい警察も慎重になってるんだろうね だから俺たちのような桜が必要なんですよどうかねビッグブラザーにしてはコソコソしてないかいもっと開けっ広げに操作すればいいものをねズバリ言いましょうそれは新型ワクチンの特性が党員に知る渡ると都合が悪いからですなぜあれを打つと脳のどっかに作用して党員に強くかけられていた洗脳が解けちゃうらしいんです下手に開けっ広げな操作をすると党員にも出どころがバレてしまう<笑>いいんじゃない それが本当なら未来は明るいわねちょっと待てよどちらにしろ今の話の流れだとこれが一番大事なことだと思うんだけどこの中に執行警察が一人紛れ込んでいるってことだよねその通り名探偵としての俺の勘だけどねこの中に執行警察が一人いる もしかしてあんたじゃねえのか。俺はあんたと違って、数より一つに思置くビッグブラザーの全体をしから、人間の個性を取り戻すためだでも医者としては、例えば、五人いたら五人が引かれちゃったら、助けるもし、あの、目の前ので苦しんでたら、助け な, きゃいけないから、一人ないから、これはこれはしない。何もしません。 数ではありません私の介入によって運命が変わることを困ります5人を生かすか1人を生かすかあの道徳左門会のトロッコ問題で私は選択そのものを拒否したビッグブラザーを否定するという意味で彼と合致したあんた自分から量産拍だってカミングアウトするの何 それがバレたところで俺は損しない何がお前ら涼山泊がガチャガチャかき乱すから締め付けがきつくなったんだろうがよ涼山泊涼山泊のことを悪く言わないでこの人たちはみんな心の芯は温かいの弱い者を助けようとする慈しみがあるのあなたにもあったわ私が飛び降りた時 あなたは私に優しくしてくれたじゃないあれがこの人の言う慈しみじゃないのその結果が何なのよあんたはただの怠け者で誰かに依存して楽しようと思ってるだけじゃないのだから一人娘にも捨てられるのよまた始まったちょっと待った 論点がものにずれてるはい質問あなた思考警察なの、ね、違うわよ違うわねえ、うん、じゃあ誰なのよ誰が思考警察なのよあの質問があるんですけど慈しみって何ですかえっ あんな素敵な音楽を奏でるのにあなたわからないのごめんなさいそれって愛情とは違うんですかはああもう我慢できない 逃げたらダメだ悪性コロナで死にますよ死なないわよこの廊下までは大丈夫ね そんなもの、そんなもの元からない 自身、敵の妨害電波を遮断する行動は分かったか例のアンダーカバーからまもなく受け取る予定ですなかなか隙がなくてヘリザイクれば俺たち以外も救えるそう様、ま、味方は俺たちを補足しておりません明日の夕方までには二度目の攻撃命令が下されます旧型のワクチンが一つあるんで俺はそれを使いますすまないそれまで何とかしないとな 党の情報を引き出せるお前の方が今は重要だ改めて連絡しますやっとまともに話せるな始まってしまいましたねあんたの情報が命綱だしかしよりによって砲撃目標に一緒に放り込まれると これでひめめろなぜ自分から量産箱であることをばらしたんですか誰が敵か味方か分かるかと思ってな、うん、新型ワクチンがあればあんたもあんた自身を完全に取り戻せる、うん、私にできるんでしょうかもともと情緒不安定なので小木とエるがスも我を思うゆえに我あり俺たちは 地面を自分の足で踏みしめているいずれ意志を持った人間の時代がまたやってくるあんたも家族がいた頃の自分を取り戻すんだミポリンが言っていた慈しみの時代だ 東警察だとはな慈しみなんて私にはわからない渡せ待て君は元に戻りたくないのか一緒に戻らないか君はニュースピークの扇動局でボケブラリーを失ってるんだ 見てたわよ持ってるわね新型ワクチン流通ルートも全部白状しなさいまさか君が ブラザーをずっとお前見ていたんだよほらやかせ新型爆竹食うぞマジかよ二人の思考警察が紛れ込んでたってことあんた 量山博だったのかい私、アベマリア好きだったあなた近い時代に必ず立ってたでしょあれ、マリアカラスのアベマリアでしょ近いぞ歌詞の意味、ドイツ語だからわからなかった あれが慈しみなの誠実にお祈りすれば必ず与えられる愛情なのこの固く荒々しい岸壁の中から私の祈りが聖母マリア様のもとへと届きますように私たちは朝まで安らかに眠りますたとえどんなに人々が残忍であっても。 安いよ動物に使うそういえばあんた病室でよく歌ってたわよね夜が明けたらユーラシアの同胞と連絡を取る外が明るくなるまで待つしかないこの硬い岸壁の中でな 行き先があるってことなの行き先は皆さんの理想郷ですこいつは味方だ全員脱出するんだ味方裏切り者には変わりはないわよね許してください僕にも戻り道はないないんです それ新型ワクチンですかつと洗脳が解ける無力化しないとね私たちにも売ってくれるのかい夜が明けたら同胞から連絡が来ます全員でここから脱出しましょう俺たちも助けてくれるのかああこの二人も Me. あなたのお父さん生きてるの事故で死にました名前は矢吹 信じてください探してた私探してたんだよ。 愛ゆえに人は苦しい愛ゆえに人は悲しいよかった洗脳が解ける薬も混ぜておいたもしかして新型ワクチン私が持ってるわけないじゃない自白剤の一種よ 仲いい間騙されてきたの私たち友達なんかじゃないわだったら君は私はあなたの妹ずっと弱い私を守ってくれていたの。 <笑>ゾロアスターの神様はきっと今も私たちを見守ってくれてる<笑>天国のお母さん<笑>きっとどこかで生きている優しいお父さんと一緒に<笑>ユミ子 父さんのためにも僕たち生き残んなきゃなお兄ちゃんなのね、うん、<笑><笑>いい感じに洗脳が解けたみたいだな代わりに変わった神様が出てきたけど最初から悪い人だとは思ってなかった 子世界は今週末を迎えているのかわからないでもそんなのどうでもいい全体なんてどうでもいい全体のために自分を捨てるなんてもうできない目の前の大切な人を守るために僕は生きるよ 僕僕ののの命は僕のものだ<笑>私もこれからは強くなる罪を憎み人を憎ますか。 三五郎さんありがとうおかげで自分は自分というひつに気がついた 旧型ワクチンク。時間がない。必ず戻る。 いつまでかんだ新型ワクチンの情報をよこしなさい嘘。お前たちみたいな中途半端なやつがいるから時代が先に進まないんだ私は何十年もお前たちみたいなクズを見てきたんだお前の親父も私が殺したんだよ 確かよ。情報よこせ。スマホに全部入ってるんだろう。 トリンの慈しみは本物だった私は間違っていた私にも自分という一つがある私新化化ワクチンを持ってるのみんなこっちに来て副作用がないという巷の噂も怪しかった から使うのは最後の手段だと思っていた今私はロチシンと同じ気持ちなのかもしれないそう次に。 くら四人を連れてくるのが量産泊の彼がした最後の仕事だったなぜだ一体どうしたんだおいどういうことだよ天海さんあんたあんたもしかしてワクチンの数は最初から足りてなかったんですねあなたは自分には打たずに 年寄りを養成したからなこのたった4人を救うためだけにたった4人じゃない。 自分という一人っていうよりも五人っていうよりも私自身がそこに手を貸すっていうことができないあの道徳専門会でも自分に抜けていたのは自分という一つだ最後の玉があるのにそれを貸ずに入れてなかった ご自身はいこれに新型ワクチンのすべての情報が入ってるはい君たちはこれまで追われていた時間を取り戻せる絆を大切にしろそれは 誰にも奪えない新天地へ行けそして一人になるなあんたは誰かいい男をあんたは誰かいい女を探すんだやり直すわけじゃない 始めるんだロッチシー俺の仕方ねを超えていけはい時代を変えますサロク様 みんなと同じ空を見ているみんなに見守られながら私は死んでいく一人じゃないウさんあなたもしかしてワクチンは一つ足りてなかった彼女の自分という一つを。 最後に使ったあなた正しかったごめんなさい生きよう私たちと一緒に生きるの大丈夫あなたは一人じゃないそうよ一人じゃないんだよこれからは 諦めてたら。一か、うん。ロチシン。ロチシン。ここにいる。ここにいる。うん ココギとエルコスム。 ってみるよ 空を見上げるのどれぐらいぶりだろう私には絆があるそれが世界につながっていく 私はこの空を決して忘れない新たなる人間宣言二人は僕たちを再生に導いた不死鳥のように羽ばたけることを教えてくれただから感謝しよう悲しみを乗り越えよう僕たちは空を見上げるそれぞれぞの希望が 大空に溶け込んでいくそして自分という一つを誰かに伝える